令味方陽動部隊が敵本陣に到着した模様おお敵がどんどん後退していく大志図殿今のうちに東う殿のところへ令、新たな敵が乱入しました緑布配下の長領です長領は呂布軍の先頭それは呂布

出のはをるの救出出し攻めきるする、守りよし我らも無名を挙げるぞ

あとは頼んだぞ

ししたたりましょう<笑>おおよくやってくれた<笑>

召喚はすぐそこにまで来ているぞ

この俺がもう決めしてくれる

の相手は貴様らのろ私がお相手にしましょう。

うん、ならば長上。乱戦の中よく耐えられた劉備殿あなたには感謝せねばいえ我らの火星はほんの微力真に称えられるべきは大志士殿でしょうさようこの男ほど真偽に厚い賞はおるまいそなたは我が真の友よ

それは恩義に報いたまでもったいない言葉です聞けば、太大使殿は放浪の身とか夜辺を得て活躍されるのが楽しみですなああ、これほどの部が世に知れ渡るのを早く見てみたいものだそうですな、いずれ

つらめき通すのみそなたの功績に報いようこれは新たなくいだ副官殿の命により兵法書を編纂していますしばらくすれば成果をお見せできましょう穏やかな街ですね

私も力を尽くします。

生前として民も皆勤勉ですいっちゃや。

の死後彼が占拠した長安は混乱を極めた漢の検定は難を逃れるべく洛陽への脱出を図るだが各地の諸侯たちが長安に押し寄せ帝の行く手を阻んだある者はその権威を得るためある者はの

己の野心の駒とするためこの様子を苦々しく見ていた人物がいた学者西洋とその娘西文輝である西洋は検定の姿を当宅に連行された若き自分に重ねていたもう乱世に翻弄される者は誰一人見たくはない。

串の悲痛な旋律が長安にこだまする当宅は結局西洋様は当宅が死ぬまでふぐ。

陛下ご無事でしょうか。陛下はご無。どうか陛下をお使いください。お願いいたします。陛下はご遺向当宅に利用され。

光沢なき今は諸侯に恩み恩で早くこの長安から逃がして差し上げねばはいお父様私も陛下の定めを悲しく思っていました精一杯力添えいたしますそう言ってくれるかそなたを巻き込んだことは心苦しいわしは陛下に己を重ねているのかもしれぬ

卓に拘束され使え続けた自分自身を陛下をおたわしく思う気持ちそれは私も同じですお父様さあ参りましょう悲しい定めから陛下をお救いするために陛下は玉座の間に合わせを何としてもちこっち燃える魂るこの命に変えても守ってみせましょう

わしらではない。

陛下のウミを狙う侵入者がいる玉座の前へ急ぎ陛下をお守りすれば一人の部には限界がある困ったら仲間と共に戦う覚悟しやがれいやひとひねりにしてやるぜ燃える魂すよておけ

わし陛下はこの扉の向こうにおられ幸いにもご無事でいらっしゃる。

わしがここを死守するその間に場外の敵を倒し脱出路の確保をやってくれるな我が陣営も規制が上がろう

隠し立てく勇者あなたたちは陛下に逆する神が悲しいですが倒さねばなりません。

なん だ, <音><音>だ私の大使はついえてはいない。

やつやににかどを委ねるわけにはいかない。なお前も私と同じ志を持つように言えるな悲しいあなたも深み方と同じ終わってます力で食てる者はまた乱をたきましょうあなたには陛下は託せませんお引き取りを<笑>そなたの論理も一理あるここは引こうこれより

さあ勝負してもらおう

保護し邪神家にリリョフは天下無双の猛暑時。

急ぎ救援をお願いしますこのままでは内側からとどされてしまったよ。えー

僕がじきじ々に相手をしてやろうさてどんな感じでとっちめてやろうか次の戦でも俺様は必要とされてるんでなアリいが今日の勝負はここまでだ

敵将、お前があいつ

あなたにやりおうがわが陣営にも良い影響が出ようぞ。

のために、必死に思物光 を, 光をご立派な心構えですあの大も、に話し合いのためのお方なのですですが私もここで引くわけにはいきません一つだけ注目ポーセン様は容赦のない方お父上のためにこの道だけは大切に。

帝という餌嘘を無双魔臓を引き寄せる最後にカドを手に入れる最強の俺だ希望はさせません光を手を

お好みとは尊し訳ませんでした、うん、今日が冷めた行くぞ挑戦<笑>彼女の養父王院殿はとう殺害の罪に問われて殺されたおそらく

わしらの姿を見て大ン殿のことを思い出したのだろうそれであのような助け船を男性は悲しみばかりを生むのですねこの戦乱を終わりに導けるのなら私はどんなことでもいたしましょうたとえそれが。

どんなに辛い定めであったとしても周りの音に耳を傾けてください焦って大事な音を聞き逃してはなりませんそなたの功績に報いようこれは新たな苦労

<笑>ああ い, いえその昨夜のことを思い返していました出発位置。

要は軍有挙の時代となった闇を照らすあまたの星のごとく各地で英雄たちが旗揚げする墨海大使圓生もまたその一人彼は優州の雄江尊さんと北方の主導権を争っていたそして

領有の戦いは重要な局面を迎える公孫さんが清州の公金残党を打った勢いに乗り紀州に侵入高層に陣取りの私の笛の音は戦場でお聞かせしますわ。敵兵を見な

トリコにして差し上げましょうコウソンさんは自慢の騎馬隊を配しておりますコウソンさんめ、生意気が…して、柵はあるのかは弓部隊を用意してございます

彼ららを使えば、勝機は得られるかと。なるほど我が軍の弓部隊であれば間違いはあるまい名族の遺構を汚さぬためにも公孫さんの不損許してはいざ出陣せよ勇猛果敢な名族の兵たちを

名誉ある戦士たちを名族の領襟を汚す高層さんを撃滅せん敵の騎馬隊は強日弓での対抗が上手弓部隊を配置する場所を確保しましょう何だここまでもない岸

こ俺が全員の助け力頼みますぞ皆さんならもっとできるはず私の期待に応えてくださいませわが子はそこまでもないわが子はそこまでもない

ウエットソしろ

EEEEE、mm -hmm.

攻撃をするようです早く準備を整えねばなりませんな場所の確保を急ぎましょ う, はっはっうこいつは豪快だ俺もこうしはゃれませんな、ね

も勝とうなだ

かがなですすさすがですな将兵らの士気も高まりましょう

敵の出方を見たい。一旦進軍を止めよう。

さ咲かせましょう

将兵らの士気も高まりましょう

《い!》

殿、覚悟めされよカウンなかなか趣のある男よ。だが、コンクサ持ち合わせておらんな。

ラの指揮ももも昇がじかに相手をする。

までのハマレとセよモモトワトレモデ尻尾を巻いて逃げるのはお前の方よ我がエンに立てつこうなど千年早かったな<笑>私は進み続けるメ族による

まばゆき時代を作るまで兵法書がご一そなたの功績に報いようこれは新たな位だ

존나해

戦いに飢えていた豊沢中殺後彼は配下とともに諸国を放浪仁君劉備を頼り可否状に身を寄せていたやがて劉備は炎術討伐のため出兵呂布はその隙を突き可否状を奪わんとする

情恩義道理などには縛られない「求めるはただ力」そして天下に物が武を示すこと飢えた鬼神は劉備の配下長飛の守り

最強の部の主。心迷い、部を鈍らせてはすぐに悟られよう。可否を奪うなら、劉備不在の今が好機。ここは敵の不和を利用しましょう。良い情報が入ってまいりました。ほう。なんだ、なんでも。総評が張飛に幽兵されているとか。

元より折り合いの悪かった二人ですまずは総理<笑>雑魚が何匹余計な話はもういいいくぞ<笑>相変わらずですな両夫殿火火は劉備には過ぎたし奴<笑><笑>を撃奪い取ってやる<笑>消えろ

リュービーの残した兵が思ったより手ごわいですが、うん、何か策でもあれば両夫<笑>殿総長を助けてはいかがでしょうか彼の支援を利用できるかもしれません聞くなさあ俺と勝負だくおお最強

こここうしちゃおれませんな

ぶり我らも奮起し勝利へと邁進戦ん。最強

お お, 最長いであるお一段とされておいでですな

は時期に戻ってくるでしょうあまり時間をかけてはいられませんぞ兄ャの恩情を首にじりやがっててめ、ええええだけは絶対許ゃねえそいつは水倉と勝負だ覚悟ろ

テレビやるじゃねえかってれぞデの助けしばらに叶いましたてよる城を取られるなんてよ兄者にどんな顔するゃんだお見事な戦ぶり我らも古くし勝利へと邁い進戦さすが

の三国無双は一味違いますな目の覚める戦ぶり見事お前を撃たれば面目が畳むさあ

たくましょ最強のボーで菓子は俺のものサーどもそっそと消えろ必ずやこの手で菓子を取り戻す<笑>悔しいな。

おはっ兄者は悪名高たきモユスを受け入れた恩をあだで返す無理か貴様は弱肉強食という言葉を知らんい大上限力で食われる側だったまで。

オオに及んだのだ好きオオばすべてオオオオオオオオオオオオオオのオオオオオオオオオオオオもオオオオオオ

酒をかけるな蹴散らし踏みつぶして前に進めそなたの功績に報いようこれは新たな位いだ。

上皇天使を擁する曹操と河北を有する袁紹、領有が激突戦としていた頃天下に

もう流浪の神君劉備である彼は曹操から命じられた宴術討伐をなすと助衆の灰で独立波道を行く曹操に敵対する構えを見せた宴将か劉備か思案する曹操に対し

軍師カクは断言する決断力に乏しい炎症は捨て置き劉備を討つべしカクカ僧そして連直なる武人序皇曹操は序州に立った龍を軽にふさわしき賞を連れ出陣した

決断力に欠けるとはいえうん承知した迅速に敵を打ち果たさん頼もしいねただ関羽にはくれぐれも注意してほしい彼は軍神と称されるほどの将曹操殿もその部にはご執心のようだい分かった留意しよう頼んだよ女皇殿ではそろそろ出発しようか

まずは中央の砦を制圧しようっファイヤー

だけで楽しくなってくる。

ああ見事なものだね見ているだけで楽しくなってくる。

Claro, né?

るぞ敵将りました我が陣営も規制が上がりましょう

You're not a human b e i n

この辺にしたらどうですカクカブ上皇堂まだ勝負はついておらぬこんな隙に斬りかかりを逃げむした軍神と歌われる五神はかくも義理がたいのか、うん、曹操殿は

あなたにご就心の様子いっそ確証という立場で我が軍に来てはどうだろうありえぬ<笑>あなたの投稿で劉備が助かるとしても<笑>曹操殿は家族を人質にとってまで劉備の行方を追おうとして

ジョコーとの戦いに夢中になるのもいいけれど。そうそう、殿に取り入って、リュウビから気をそらせてみては。だが、カウドの気候との戦いはまだ終わっておらん。拙者が真に気候を打ち倒すほどの部を極めるまで時間をいただきたい。

などくないどんな難敵に対してもそなたの私の舞姿勢では刺激が強すぎるようです媚びを売るつもりはなかったのですが。